ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。カクカク走っているので、メンテナンスします。20年ぶりに、台車を外すと、汚れていますね。こっちはギア側です。ギア側は、ホコリが巻き込まれています。サビを取るには、オスがいいらしい。オスで、 サビ取りに挑戦してみます気持ちばかりお酢が黒くなりましたこの部品をボエ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ ところは、スキップします。どうですか実物は、結構汚れが落ちた感じがします。組み立て直しました。ギアには、ミニ四駆のグリスを塗っています。車体を取り付けます。なかなか、くっつかない。 爪は、どこよこうかなくっつかないなぁ。あ、入りそう。くっついたことにしますわら。し運転します。 低速で走り始めるようになりましたここで止めようと思ったけどやめた止まっていたレールの場所もスムーズに走り抜けました 下りの勾配を緩やかにしました。スムーズに走るねー。ゆっくり止まれる。スムーズに走ると楽しいですね。ご視聴ありがとうございました。